途中途中いよいよ曲折いろいろありましたがもうその苦しさも今日この皆様の笑顔に合うためだと思って最高の笑顔で踊りたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。それでは踊り子さん準備はいいですか。はい、それではいります。カーテンゲッチ。いい、ね。よそくん。そうかれ。 最高の笑顔で踊ろう空を仰いで踊ってみせましょうあそれあそれ あ り, いよさいでしたありがとうございました Let's shoot!